ういわかるね。うん<笑>はいちょっと間空いてますけどね。あ、そうですか。はい。さらに、下の方。もまだ、あの、うん。いけると思います、ね。うん。はい、どうですか。は、う、い、ん。 え<笑>え、ね、<笑>ドキドキするドキドキする読<笑><笑>んだことないですかない<笑>そういまあギャラリーが賑やかになってましたね<笑><笑>あ今年って言いましたね、うんはい、えー <笑>英語となるでしょうういやまあ普通にしてもらってはい。<笑><笑> ここんんんんなななももでででです。す。す。す痛痛み的にくいいいいっっっる。っはい、めちちゃ気持ちいいですあとの、はい、まあ普通にねあのこう。 うういう感じでで引っ張るだけでもねちょっと足伸ばしましょうか。はい <笑>口は閉じててて、はい軽く引っっす、ねうん、うわー背中るー背伸びたんちゃな<笑><から><笑>プロプロりましたよね今ねんかあの子供の頃指ポキポキ鳴らしたパンって言われたのは何なんですか うーん、まあ行儀が悪いっていうだけじゃないですかね<笑>あの、都市伝説として指が太くなるとかって、ねねうんうんうん、言いますけど、それはね、ないですね、あ、そうなんやあのあの例えば、月指でピってなった時っていうのは、それは炎症なんで、うんうんまあ、そういうのを繰り返されたら、まあ、太くなることはありますけど、ただ鳴らしてるだけではな、ねまあ、いですね。はい でも鳴らしていて、あんかの指ふとなんでって言われて<笑>確かに指ふ太なったから、関係あんのかないやもっ<笑>ともっとそのポテンションがあった<笑>、はい、<笑><笑> そ, れあそれこそ、おばあちゃんくらいになったら、なんか病気で関節みんながとになったんですよねして<笑><笑>くれだちますよ ね, ね, <笑>ね、うん、関係な い, <笑>、うん、いこれ大丈夫ですかあ、そうそうそう、私予約やく、そうや、いろいろ知らんのかね<笑> こ、えーえー、んなん初めてやねんけど。これはね、あの今足首くになったまあみんなあの聞いてる騒れんですけど、受けてる方は股関節が動いてる。片、えー、いっつあ動きませんけどね。ちょっと見逃せないけど。 そうよ。やっぱりちょっとね引っ張ってますからね。うん、はい。せたくなった。うん、なったなった。すんごいすらりとしてる。中<笑>へこんだ。うーんと出てる。なかなお腹は難かった。こんいやいや。い<笑>やね聞きたいな。でもなんか自覚症状が少ない人っておるでしょう。ああありますね。はい。はい、それはあの症状がないだけなのかもしれないけど。 辛くて動けないなんてことはないですよね。<笑>それはねちょっと厄介だね。反対面がちょっようとなるな、うん<笑>はいはいはい。なんでなんの？<笑>まああの動いてない。はい。骨が動いた時もですね。はい、動かしていいんですか？えっと動かした方がいいですね。なの。 本来の稼働歴を戻しているということなんで。だって子供やったら絶対ならないですよね。ああ、子供でもなる人いますよ。あ、そうなんですか。はいあの。高校生ぐらいでも結構なってました、ねはいはい。いや、ものさら、<笑>は。本当ね。な い, <笑> い, いね。うん。うん。まあ一度ね、あのー。高校生の時も。えー、っと。あとは、向こう向きに座りましょうかね。ねはい。楽しそうですね。そうですね。まあ。夢<笑>、ね、開いたでしょ開いた、開いた。<笑>はい<笑> いいいいた<笑>怖いくらいにっす後ろで痛痛<笑>痛かうん。 なんなの？<笑>どういう気持ちなの？ってい言う感じ。悲しいそうです。<笑>はいはい、まだ軽い。先生の体感。<笑>すごい<笑>そんなそんなところに。<笑>仕事でしょうね。<笑>はい。まだなるやん、はい、結構いい感じでね、うん。トレーダーが高いんじゃないかなと思うんでけど、ね、いますね。はい。えっと、いいじゃあここはちょっとほぐしていこうと思いますんねあす、まあ。せっかくなんで。 Yeah. <laughs>